マジックミラー5長州ハゲで 2P がデレローチャボーズタンパタメコシキ、オおャルマル、ハクヨシギヤマトラとなっていますさあというわけでメンバーの紹介が終わったところで試合戻っていきましょうエふけんチューピーの戦い方としてはやはりえふけンが波動拳を なるべく打って画面を押してからやっといろいろ始まるというところなんですがなかなか使い慣れていないとマジックミラー郷さんのファンになりましたと書いてあります、コメントでマジックミラー郷さんのファンになりましたと。 ファン<笑>だー垂直中盤っ、えー、と、今のはデレローさんですねさあスーピー側は七三以外は一人ずつ敗れてしまいました七三、はい、ラスボス感あるなこれもうさあ黒いワンチュンディが決めてば6立て 赤い柔道着の男が女の人をよ襲ってますえどういうこと俺はヒデファンやったー嬉しい素直に嬉しいです<音楽>さあ四季さん四季さんが使うキャラは何を使う本田 四季ホンダなんと被せてきたクロイワンさんがホンダを使うから俺も使ってやるよとしかし気づけば6割ゲットどこいああいい飛び前歩いたと確認して飛んでますねあれやられるとホンダ側はごっつぁんチョップ出すくらいしか多分厳しいんじゃないかな だー垂直中盤が機能するあれもういってしまえば垂直バリアなんでさあ開幕大張り手読みでさあおいちょ丁どっちだーつ繋がってはいなかったが最大でしたね補正切りまであるあハはは本多のじゃんけんなんでましたか 明日までに、考えといてくださいと、シティさんが、言ってしまうのかホンダとじゃんけんダヘル超減ったさあ、今のズ突き、おっとど こ, どこあのチューパンかなり機能しますねさあ、追い込まれていくホンダとじゃんけんで黒いワンが勝って、テプシーを飲むのか さあ、飛行陣、踏んでしまう、マイジャンプ。だあ。<笑>ね、そうなんですよね。秘密裏、秘密裏。<笑>あ、そうなんですね。 ね、僕ねハテさんの名前がかける子で名前あってマジって思ってしかも小学生のチームだって思ってこれこれすごいチームだなって思ってさあではスーピー側は一通り一巡してしまったのでここからメインキャラがひたすら出てきます今の達中系イプいいな上に上がる前にあれちょっと僕マネしてみようかなさあおちゃるまるですおちゃるまるバルログがひょうひょう待っています さあ、バックジャンプコパンで対空はいいんですがリターンが少ないさあなでてあなでたあ中パン中詰確定しますそしてハイクローゼロドットの場合はねもう絶対ハイクローなんでさあひたすらひょうひょうしてくるこの男今日はお茶丸ではなくおちゃる丸おじゃる丸みたいな感じのノリになっているが 前さんコパあれいいですね怖っああ爪が取られるそして減るさあテーラー出るぞおしゃまるくんはさあやばいちょっと気まずい感じだあおじゃる丸スパコン作ですいやーでも黒岩さん大転倒でしたありがとうございます<笑>そうですね出たい人どうぞ さあウネくんは結構いろんな人が最近触ってますかさあ、いつも通りの S バイソンなのかおわーって言っちゃうのかおわーさあ開幕ヘッドさあ受け身ありません バルログ投げちゃいましょうバイソンはとりあえず擦りましょうこんなゲームです<笑>言った通りになっちゃってるいやでもね素数やっぱ基本投げなので投げの裏で最大を入れるなので<笑>ヘッドとりあえず出しておくと投げられる投げるあれいいですねあの連ジ強いですよそしてこ足から投げる中継かな今の さあお茶丸、お茶る丸味をしめた、裏回って投げ、裏回らずに投げ、裏回、ま、<笑><笑>さあ、でも、うねの逆襲が始まった<笑><あ><笑>ひどい試合だな、でもね、いいんですよ、こういうもんです、表裏こそがね。 うんそうっすねしゃがみ中継ヒット確認ダイヤシでもありですしはははハさあ 2P2P 2P 誰行くの誰行くの<笑>お茶丸くん以外<笑>いてー さ山ラさんが山ホ本田さあさっきの試合でブイブイ言わせてましたこの男本田はおいちが強いんだと使いながらやってましたさあヘッドアルティオカマーガードガードでそしてこの一方的にボクシングやろうと言わんばかりのダッシュストレート ダーツ上さあ一方的なボクシーああなるほど見てから頭突きで落 ち, り落ちますがその代わりあなるほどこういう感じですねさあしっかりヤマトラホンダ効いてましたね減る減る減るさあ距離を取って多分 低ボタンためてる感じかなこれあーやばいぞーーさあワンチャンーあーやばいーあーだ ー, ーさあデレローリュウが行く ははハヤバいこのキャラこのキャラすげえんだけどさあやっと出れる小野さん投げられるだ、だ、吐かせてそうですね前取るの大事ですね前取らないとや危ないですた。ー さあ、波動点で押して、さあ、いいですね、しかし、このターンパンチ、ターンパンチじゃない、ストレートがやばい、やばい、や, やばい、ややばばいい投げられて、はかされたー、ウネズバイソン止まらず。 めっちゃいですよ、ね、スーパ ー, ー, ーさあ出てきたのは吉木吉木エッサがチームメートハジさんのおわおわ、ごちごち確かにだ。 これやってないとわかんないんじゃないかなさあやっと吉居エース・佐賀君の3人になったがひたすら打ちましょうだーやば い, ば, い ば, いばいやばいやばいあー あ, ーあー さあ、これーはさあ残りあと4人対するワンピいっぱいいるぞさあチャボーズ今度はサガットですねエックスサガットです まあチャボさん、サガットですからね、メインキャラーーさあ、うまい、コントの、まあ、チャボさんね、しっかり画面見るでなので、よっ、<笑>マジで今の、相打ちは部が悪い、踏まされるチャンス。 さあターンパンチだってねティアすれば大丈夫でしょうねと思ったけど怖い怖い怖いどっちもワンチャンある前飛ぶだー今のを探すと何もなす攻なしですか間に合いますよね4フレ発生ですからねあですよねそうですよねさあ投げられて さあ、やりに行く体力逆転ああさすがに止めるさあこれがやばいですね今の体育ジャックヘッドに修正しましたが結局は画面端しかしさすがにここは止めると一瞬待たれて短パンしたかだったらもう本当にかなりやばかったですがうるえー、なんだ今のどっち溜まってんの さあ、サ, エサガットがやばい画面端は苦しいダハこれやりたい放題やりたい放題やばいやばいやばいゲージは持ったが削りで間に合うかこれどっかで引っ掛けたいねダさあ残り3人 さあ残るは白タンパタメコ四季でもねこれねスーピー側ね四季バイソンの14立てありえるので実際さあこれはうまい表しかし行ってリターンがやばい 来たーマジバイソンのリターンがやばすぎる中継スパイラルフリガンとして表から画面端に生かしてがもう一回中央ゲダはガードさあしかしここからまだあるのがバイソンさすが突っ込んできますまずはガードで3ドッとあっさすがにこれはああ あまあさすがに冷静ですねあ、中継中継は当たり判定強いですねさあハクキャミーそろそろ止めたいスパイラルはガードになるが当てとくかさあ相打ちは無が悪いキャノンぶち合わせるこれはチャンスか投げて打て火がないおおめっちゃくるエンダイパン置いてあるあーやばいぞこれ キャノンぶっ刺してヘッド勝負やばいこれはお互いどっちもある勝負どうなる<笑>ああドローハクキャミー納得いってないですね今のドローに、はい、泣けんじゃねえよと、はい、さあ大ヘッド、はい、さあアトビーミスってこれは痛い、はい、コッパコッパコッパフーリガンは反対いっちゃう、はい、さあこれはやばいぞ 投げて高めで相打ちあーこれやばいやついやあ白<笑><笑>キャミぶち切れの顔してますね今さあ残りは単バタメコ七 さあバイソンノーチャラですが X と S なんで性能全然違いますそしてなぜかデ技ステージーーーーあそっかこれずっとダンデ技ステージかーーさあひたすらおわおわさあこれ は, は, ー は, ーはーああじゃんけん とジャンとじゃんけんなんずバイソンとじゃんけんさあグーしか出すしかないおお中継暴れたアッパガードしているだ変態減るなおおマジで今の今のやばいなおーおーおーおおあざるんだ あっち、あ、あー、ママィさあ、しきさん、しきさん、プーピー側大将です。しきさん、あれ？さあ、しきさん、えっ、ー、と、1P ワンピーガバ残り十四、十四キャラいます。なんでもいいんですけれども、まあ、あマジで？ 四季 DJ が引きましたでもねこれある意味正解だと思うんですよ DJ かぶせるの少ないですしかしあれさあ四季バイソンといえばこの力強さ大ヘッド こかされてこれはピオランないですんだ運がいいさあ今多分よだれ垂らしながら富永さんが見たらきっと運がいいって言ってそうですねさあエアスラさあヘッドで落ちてもデージャーたまんないので残りだここで止めるさあまずは一人といたところか 行きたい人おハデさんダハハ ッ, ハ ッ, ハッ<笑>ですねさあハデース探ガときましたシ キ, キさん苦笑いさあうまい待っている投げて あうまいだーあああーあああれいいですね今の今の垂直弱径置いとくのって多分下がると何もできない感じですよねさあ対空は出るぞこの人だ減る4発しかもらってないのにあのヘリ<笑>これこれハデさんあるな早や あ<笑><笑><笑>はははははハハはハはハハはハハハハハハハハハ読めないハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハいハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハンハハハハハハハハハハハハ お、長州残疑<音楽>あ助かる確かにそれは言ってますねそう<笑> 100円払ってねだって俺この前もニュースをした時100円払って粘んなくてマイクで終わったっていう感じなんで いやー俺にも一つやらせろーさあとりあえず解説ですいやまあそうなんですけどさあこれは調子なかったーいやー食うぐらい痛いしかし画面端に行けばどのキャラも関係なくしかもゲージー持ってないのでああ厳しい さあゲージ持ってなかったら能量跳ねができたのでワンチャン殺したまでありましたねさあ式 DJ 手がさすぎる一つうまい人がね DJ 使うと終わるっていうのがよく分かりますねしっかりガードしているさあしかしまだこの体力差でもリまだ安心できないのが今のはうまいあ減った 超減る体力はあるし攻撃力もあるとまあ1ラウンド捉えたのでまあ減りますねさあエアスラエアスラピオリーチはいレンキャンジャンプしっかりしてますねあれは確かに下がれませんおおあぶねレンキャン超やってるまあ1の時でもね長州さんねしっかりやってるんでねレンキャン ス ラ, スラさあレンチャンで下がれなくしてためキャラには超有効ですああうまいですね3回転目4回転目にうわうまい対応されてしまった厳しい俺行こうかな俺何使おう さあヒデ J ですねさあそこピヨって終わったかと思ったらまだ生きているさあヒデ J 何か何かしよう何か何かしよう俺キャラソないんでね さあ、飛びは通らんおさあたまたまエアスラをスラでくぐって投げてさあ何か何かしろああ何もなかったこれこれ違うこれ同キャラじゃなかった奈良さんあった<笑>さあバイパーさん1キャラ目とりあえず出てきましょう おかしいですね、同じ手ロ使ってる感じだったんですがたぶんちょっと違った可能性もありましたたぶん出す技が下手でしたね僕の方が、はい、さあバイパーホークが俺が終わらせてやるよと大ジャックめくりはガードあぶれおっ当たんないのあまあ確かにエアスラの判定表を見たんですけれども あれってこう、横にすごい長いように見えて実は中心しかないんで暗い判定がなので意外と踏まない場合が多いですだおっワンチャンああ知らない、あ死んだーーーー減った。やばすぎでしょーーー 期待値全開じゃないですかやばい喉がおかしくなっちゃう熱すぎてやばいやばいやばいうまいさああのー、タッチチューパーもね判定エグいんですよ基本的に DJ の判定は全部狂ってますわりかしすごい判定してます キンチューパンとかが上の方にハンティいったときは本当にもう何も返せない状態になるのでさあこれは小足で暴れるがやばいダースラ通したこれがダー見ているめくりはガードこわこわこわこわスラ ああぶれあっなんでかえすりしかしまだわかんないよああ踏んでしまった惜しかったさあワンティー側2周目いきましょう我こそはという人さあきましたマジックミラー五。 さあ、ゴーチュンリーンこんな見た目で万能キャラっていう書き込みはちょっと笑いますねさあ残すにめくりに行く正解ですやりあっててもいいことないですからね DJ はワンチャン通せば勝ちさあ、エアスラは実は横の判定はそこまで広くはないので 頑張れば先月に嫌います波動拳と同じくらいだったかなスラが入ってだーまだあるまだあるいやしっかりしたため入ってましたね安定したときに上方向入れて連打で出ますよね確かそうですよねはい なので、あの、安定の瞬間はレバーの入力が消えるので、あの、安定した上方向入れて、もうひたすら連打っていう感じで、あ、はい、ー、厳しい、体テンションが出ないと今のは落とせません、今のは厳しいです、さあ、ウネー君が<笑>ガイル有利らしい、らしい。 ほんとにいや手物道ではそうだったんですけどなんかねこれ難しそうですよねあれソニックのため何フレでしたっけエアスラ56だったの覚えてるんですけどでも打ち合えるってことはまあ同じくらいですよねきっとまあでも DJ 側がやっぱ距離を詰めたくてエアスラするからまあ打ち負けは DJ 側かなしかし片目がうめやばっダ ー, ー, ースタブやったところにマイジャンプ大ファン大桂<笑>さあ今のはいいですね超遅らせ ガードが下方向だったので食らいましたねさあウネガエルがうまいぞあーやばいガードしてるしかも投げ返すやるよ今のはお見事さあムエタイもひたすら連打していたムエタイ出してましたってですよね なんか、ね、技のネーションで言おうとするとねなんか間違えてそうで相変わらずザンディのなんかこう狂って回して後ろに投げるやつスクリュードライバーとかやっちゃってます し, しスかさぶしかしすラああこれは落ちないやつひたすら前歩くこれがスティープレッシャーだが体力逆転これはウネがウネがだあ あああこれはお互い<笑><減><笑>、はい、ワンチャンああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ やりたい。b j m 経験値。ええー。やりたいっていう心大事。やりたいっていう心が人を強くするから。そうそう。100、100円分プレイしたい。そう、正解。<笑>さあ、じゃあ、デって。技の振り方が上手い。そしてこれ気づいたら伊藤さんからだ。 さあ、山本龍が頑張るも体力差がすごいことになっている7割リードああれはもうさすがにどうしようもないですね前にタケコプターやっちゃったらなげ返すプーラー入ってこわ、固めが新しいコアコア中番、ハさあピオリッチ 現代系はかガードカーーカーーさあ超画面顔見さあ勝利が出ないーーー俺行っていいっすかいきますよ さあヒデがこれいっていいですかと誰もいいとは言ってないんですが行きましたねさあ大幅リードヒデチュンリーさあヒデ終わらせるのかやれんのか あしかしこのラウンドは引き DJ が圧倒しているあ投げるさあこれ分からなくなりましたねこのラウンドは飛んで投げて さあ球を打ち合ってさあヒデはもう前には出ない様子これはガードさあまずは使わせて どうするつらつぶす時間がいや今今ちゃんとで、ね、あのねタイムを見てた冷静ひでさあひで運がよかったいやいやいやいや組み立てもよかった<笑>あきっと組み立て出た 組み立てた組み立てた火で生きたっていうわけでえーとエキシビジョンやります ?4 人だったらやっちゃいます ?4 人やっちゃいましょうかじゃあやりましょう まず、えー、こんばんはですまずヒデに入っていったのはハゲさんよしと言いながら着席ヘイロン行くのかヘイロン行くのか行ったハゲヘイロンさあュンリー被せてハゲヘイロン開幕レック噛み合ってる感じがするぞ 意外とハゲさん使ってるところは見ないがでっかつながるっぽいあっとピョっている削りっぽい終わり方さあ2ラウンド目やはり準備とした気候を散らしていく形 全く超えた、ネックでやっと超えたが、戦列で切られる、3、3ヒット、お き, き攻めからの3ヒット、さあ、ヒデ勝利で、えー、バイパーさん、黒いワンさん、長州さんですね、おっ、長州さんが着席。 さあ長州さんは剣でヒチュンリー対長州剣これはチュンリー有利と言われているがあまりそんな感じもしない気がしないでもないしかしだいぶ体力差がついている やはり準備有利なのか剣はゲージが溜まったが使いどころが難しいところおっとあーっと小足から狙っていたと思われるがしかし1着からは膝さあ連覇が出た長州連覇が出た生ッパ出せる男 さあ皆さん大喜びですね大歓喜ですよね長州さんが連覇をフィニッシュというねさあ2ラウンド目こうなっちゃうとちょっと剣はやっぱ爆発力あるタイプなんで怖いですよねさあ打ち合っていってどうするどうするおっとヒデチューが食らうしかし ガード戦列なぜか何かをしていたタチュッピー長いですね長いし早いしさあ3ラウンド目もち着いて今3ラウンド目100列起き上がり100列さあ中足をかられる昇竜で上から 迎え投げてゲージもたまってあっと竜巻がちょっと離れてしまったか TBS ならずああいう直径で落としていくさあさあ走った走った<笑>クロイワンさんが走ったさあホンダ d クロイワンさんのホンダホンダチューリー これはお互いやり合っているという話だったんで結構やってますよ、お互いでって話なんでどうなのかお互い手の内を知り尽くしちゃってるのかなンダはやっぱり何としても近づきたい感じですよね、弾もないしスパコンもあんまりだし。スパコン ュンディのビンタで落ちましたからねさっきさあ削っていって接触したがちょっともう時間があれなようなテンションさあ戦列拾えなかったおっと鬼無双時間で逃げ切り さあ気候で間合いを上げて気候で近づかせない準備と近づきたい本田お互い距離感をうん厳しい1回接触するのがだいぶ厳しい組み合わせ1 0列だがガード安定なのでおっと刺さる ガード列100列さあゲージはないぞ時間はちょっとしかないがすごいっすね気候圏の消える間勃発ぼったちしてますね握っていたが、えー、しゃがみ弱パンチさあ、えー、最後ですねパイパーさんさあ<笑> さあ入っていったヒデチュンリーとバイパーホーク上から上からあれちょっと深めに死んだ上から行って死んだあの深めにコンドル出されちゃうとねテンション出す癖ついちゃうと出しちゃうんですよねこれですねこれあ死んだかこれ死んだのかなんとか 距離は離せたがさあジャックパネトンネクコンドル上からいってさあ守るチュンリーと攻めるフォークって形点列使わせたおっと後ろから投げえ減るやはり1ラウンド取られてると即死おっと ポンドルが刺さる死んだか死んだかさあ俺にも言わしてくれ光ったー火で死んだーあのね頑張りがね返ってこなかった運が悪いっていうのはなしでまあ、バイパーさんね杖は脳がないんだよはいというわけでま1、あ、ビジョン バイパーさんの今日一番強いやつはバイパーさんでしたおめでとうございますでチーム戦はお見事ンピー側勝利ということでまあ皆さんね楽しくやれたんじゃないかなというところですかねというわけであの写真撮影ありますので我こそは映りたいという方ぜひぜひ写ってくださいというわけでャイナとかねやってまあ、最後楽しんでいきましょう ははい、はい、写真、ワンピーチーム、写真、写真。 はいじゃあ本日の大会はこれで終わりますえっとニュートンの次の大会なんですけど木曜日になります5月の2日ですはい皆さん次のランバと5月2日木曜日ですよろしくお願いしますで8時頃スタート予定です夜8時20時 皆さん覚えておいてくださいねはい次は5月2日木曜日ですよ皆さんぜひ来てくださいね I'm <laughs> walking!